ま、ずい暴風私たちの命を。 中松、三十四歳。不幸なことに、海に落ちて死んでしまいました。中松の霊魂は、海の中を漂いました。気がつくと、一匹の大きなマグロになっていました。寒いよー。苦しいよー。そうだ。 そういえば魚を食べた後にお経を念じたら魚の霊魂を救えるって言ってたなじゃあお経を念じて自分を救えばええんだそれでも中松の苦しみは全く減りませんでしたああ苦しい恨めしいよこの時 中松の目の前に光が現れましたそれは観音様でしたそなたはなぜ魚になったのかわかりますか自分がしたことを考えてみなさいほら以前は 日本鎌倉時代の農家に生まれ名前は中松あだ名は熊次郎と言います木こりです二十歳で結婚して息子が一人おりやす中松わしら隣村の漁師じゃけんど お前、力がある君、わしらと一緒に寮に出んといやおいらは木こりじゃからある日、漁師たちが海に出て行きましたああ雨風がひどいし、子供たちが帰ってこないわ 気の毒になあ彼らは帰ってきやせんのちに中松は漁師になってあの漁師たちの母親の面倒を見ましたああ、漁師になってからこんなに多くの魚を殺したのか俺の両親は不安になりやした。 ある日中松はお坊さんに出会いましたあれ出家してるお坊さんがどうして魚を食べれるんだろう魚を食べても今日を念じれば魚たちは救われるぞなるほどそれならほら一生懸命に念じて。 魚の霊魂を救ってやろうみんな魚を食べたら今日を念じるんだぞ魚を食べても今日を念じれば安心だわああ、俺は間違った殺をして命を害したのに。 どうして今日を念じてなかったことにできるんだほら、両親になったことを後悔しています。 ああ、俺は間違った苦しくともよく修練すれば罪業を償えますよよしもう小魚を食べないと誓いを立てよう。 ほら採しして修行をしよう海藻を食べればいいんだでもお腹いっぱいにならないよお腹かすいた中松は菩薩の忠告を思い出して魚を食べるのを我慢しました3年後 もう三年も魚を食べていないお腹が空いたよもういいやいてたたえのは誰だ<笑>我は南極戦王であるそなたはマグロの実である修行は非常に苦しいことであるがこの苦しみを乗り越えなければ永遠に下脱できない 霊魂は永遠に救われないわかりましたもっと頑張りますしかし中松は修行中に多くの苦難に遭いましたああ 空の仲間が捕まっちまっっちた中松は苦しみを経験しながらも堅い心で修行しました700年後以前に見た光が再び現れました「そなたは真心がありますね」「白陽気になりそなたは 救われる時期を得た中松は固い心で修行し非常に長い年月が過ぎやっと白陽気になりました